まず、ユニクスシステムの接続というお話からします。前回、コンピューターは情報を処理する装置だということをお話ししましたけれども、コンピューターの動作はすべてプログラムを実行することで行われていますね。ということは、まあ、あなたが手元のコンピューターの伝言を入れた後このマウスを操作したり、まあ、画面をこう操作しますけれども、 全てそのような動作をしてくれるプログラムが動いて行われているわけです。この常に動いているこの部分のことを、オペレーティングシステム、OS と呼んでいます。でこれから説明する唯一もその一種類です、ね。でね。皆様が普段目にする OS は、まあ、パソコン用の OS である MacOS とか Windows だと思いますが、これも MacOS なんですけども、 イヌクスというのは、ネットワーク関係の機能が豊富に準備されているもの、まあ、なので、インターネット上でさまざまなサービスを実現するためにたくさん使用されています。また、皆様は研究室で研究したり、論文を書くときも、えー、イヌクスを多く使います。というわけで、この科目では実習を行う手段としては、イヌクスを、まあ、主に用いる。だから、イヌクスに慣れていただく必要があるわけです。 で、この科目の演習では、えーまあ、演習室の PC で動いている個別の、まあ、端末で動いているユニスシステムと、それから情報基盤センター内で動いている大きなユニスシステムの2つを使います、まあ。細かいことは演習ガイドで説明しますけれども、えー、ここではどちらでもユニクスに入った後は大体同じだと思って聞いていただければ結構です。 次は CUI と GUI という話です。で、INX では多くの作業は端末、ターミナルというプログラムの窓を開いて、そこでコマンドを打ち込んで実行します。ターミナルの開く方なんですけれども、例えば、INX でも、MacOS でも、Windows でも、ターミナルに相当するプログラムがこうありますから、これを起動すると、こういう四角い、 えー、ターミナルのルというのができて、そこで c u r が使われます。で、この中ではどういうことができるかというとね、えー、コンピューターにやらしたいことを文字の並びであるコマンドの形で与えます。そして、えー、その窓の中にコマンドの結果も同じように表示されます。この中で次々にコマンドとその出力が、えーまあ、出てくるわけですね、えー。こういうコンピューターの使い方を 文字を使ったユーザーインターフェースということで、キャラクターユーザーインターフェース、あるいはコマンドですから、コマンドユーザーインターフェース、どちらでも CUI、CUI と呼びます。これに対して、普段皆様が PC で使っているような、このデスクトップが当たり、メニューが当たり、そのマウスとかタッチで使うというのは、これはグラフィカルユーザーインターフェース、GUI というふうに呼んでいます。 GUI の方が分かりやすそうなのになぜ CUI があるのかという疑問を持たれたかと思うんですけども、それは理由として次のことがあるからですね。まず、ネットワーク給与で円滑地から操作する場合は、まあ、手前と向こうで通信に時間がかかったり、まあ、両者のソフトウェアの違いがあって、GUI、えー、が使わないことがあります。次に、コンピューターを操作することの基本というのは、これこれの動作をしなさいとコンピューターに指示することですから、 それはコマンドを使って指示するのが一番直接的かつ応用範囲が広いんですね。GUI はその GUI のためのプログラムを別に載せないと使えない。CUI は非常にシンプルですぐ使えるということがどうしてもあります。から3番目として、コマンドはコマンドを覚えないと何もできませんが、その代わり一度覚えてしまえば、そのコマンドを打てば打てばいいだけなので非常に高速なんです。GUI による操作は一見、 早くできそうに思うんですけどもそのメニューとかボタンを操作するのに一定の時間がかかりますから結果的に早くないとか下びれるとかいうことがあったりしますですからそういう意味では CUI の方がプロ向きということになりますしかしコマンドを覚えるのはそれは大変じゃないかと思うかもしれませんけれどもこれから毎回テーマごとにいくつかコマンドが出てくるだけなので毎回の練習をきちんとやっていればまあ、全部覚えてしまうと思います 皆様、これまでの英単語を、まあ、何百も覚えていると思うんですけども、えー、それと加えたのは、まあ、この inux に関して覚えるコマンドの数ていうのは、まあ、合計でも、まあ、英単語の、まあ、10分の1や100分の1ぐらいかなと思います。それほど多くはないということですね。